ということで、えっと、じゃあ今日はですね、少しあの基本的な計算機に関することをあの復習しておきたいと思いますけれども、えっと、まずあの計算機が扱う情報ですね、まあ、命令やデータがありますが、えっと、これは現在我々が使っている計算機ではまあ0のの、0と1の状態ですね。 あの物理的には0と1の状態を表すものとしてその回路の電圧が高い低いっていうふうに表すんですけどもまあ事実上それをもって0と1というふうに表すとで こ, この単位をビットと言いましてでこれは n 個を集まると n ビットと呼んでまあえと大体は8ビットで1バイトというふうなあの単位の付け方をします。でえとこれはですねそのメモリ の, あの容量の単位なんですけどもまあ皆さん えーとまあ、知っている単位もあるかと思いますが大体、えー、いい10の3乗ごとに、えー、と上からキロとかメガとかギガとかテラとかペタですね、えー、最近の時代ではこの1ペタバイトなんていう単位も現あの割 と, ときちょくちょく聞くようにはなってきました。えーとまあ、こんな風に えー、と大体10の3乗ごとにく単位がついてるんですがただあのちょっと注意してほしいのはこの世界二進数ですのであの10の3乗に近い2のべきとして2の10乗によるその単位っていうのもあります。えー、とですので例えば1キロバイトがですねあの2通りの読み方をする場合がありまして 10の3乗で 1,000 バイトを1キロバイトと呼ぶ場合とそれから2の10乗で 1,024 バイトを1キロバイトと呼ぶ場合がありますのでそこはちょっと注意が必要です。で最近はですねその2進数でこのキロとかメガとかを表すときにこれ10進数じゃなくてこれ2進数だよということをあのイメージ的に書く単位の書き方も増えております。 例えば2の10乗ですと2024ですからこれをあのキビバイトというふうに呼ぶと。えー、もしかくはのの1000キビバイトが2の10乗でえ キ, ビキビバイトで1ミミメビバイトというような呼び方をするというあの書き方もありますのでえと皆さんこれからそのカタログのスペック表なんかを見てパソコンを選ぶ際にはその辺にもちょっと注意されると良いかと思います。 で次にあの宿浴装置ですね。この配置なんですけれども、基本的には線形にこうずっと配置されております。で、こんなふうに、えっと、まあ、1バイトを、まあ、バイトごとに並べてこう配置していくんですけれども、最初の1バイトが、一バイト目を0番地というから、それから次を1番地というふうにまとめて、 そのこうにアドレスというふうにえと場所をつあの呼ぶことがあります。で、えー、とまあメモリをこう紙に書いて表すときにはまあ標準的には こ, うこんなふうにですねこうバイトごとにあのビット列の並びを線形に書いておきますけれどもで実際の計算機ではこのメモリ上にあの命令やデータが格納されるということです。それからあとあの そのメモリーに関してはワードという言葉もありまして、でこのワードという言葉は、まああの、そんなに数学的に厳密な位置づけはあの定義はなあるわけではないんですけれども、基本的にはあのよく使われる定義はあの CPU で一度に勝利するデータ量の単位を言います。でここで一度にというのもあの定義は何じゃという話になるんですけれども、これも明確な定義はそんなにない、あるわけではないんですが、えーまあ、CPU はですね、あの、えー とまああるですね。例えば昔ですと水晶が発信する水晶振動子のそのタイミングに合わせてあの動いておりました。今だと別な回路かもしれませんが、それそのタイミングがですね。あの1秒間にこう。あのなんなん昔だと何千回とか何万回とかっていう？えー、と。 タイミングでこれをクロックとも言いますけれどもあの最近その CPU で聞くその何 GHz とかっていうのはそ の, あのその CPU が動くタイミングですねこれをその1秒間に何回のタイミングで CPU を動作させるかという単位になっていましてまあ単純にはそのクロック数がえ大きい振動数が大きいほどまあ あの単位時間に高速あの た, たくさんの処理をできるというふうな目安になっていると思います。で、まあこのワードというのはその一クロックごとに処理するデータの単位で、これはビットとビット数で現れるんですけれど、表されるんですけれども、まあ、最近ですと、まあ一と一クロックの単位で、まあ六十四ビットずつデータを処理するので、まあ六十四ビット CPU というような呼び方をされます。 でえー、とでこれはですね、その1ワードが32ビットの場合にそのメモリをこう並べた図を表したものですけれども、えー、と先ほどはこれあのバイトごとにです、ね、こうずーっと積み上げていったんですが今回はあの1ワードが32ビットすなわち4バイトですから、まあ、あの4バイトずつこう横に並べてこう最初0123と並べてでその2段目は4567とあこれアドレスですね。 えー、と0番地、1番地、2番地、3番地のデータをまあ最初並べてで次の2段目に4番地、5番地、6番地、7番地とのデータを並べるというような形でそのまあ1ワード32ビットの場合 の, そのまあメモリの配置を表しております。というところでえとあとえっと テキストのセクション 1.2 には全勤技法というのがありますけれどもこれは主にそのアルゴリズム の, その効率を調べる際に 使, う使いますのでこれはまたその時しかるべき時が来たら導入することにしたいと思います。はいえー、とここまでが大体今日の講義の内容ですけれども、えー、と何か質問はございますでしょうか はいえー、とそれでは今日はですね一応ま あ, あの第1回目ということで、えー、と計算機 の, あの基本構成を見ていましてそれから、えー、とメモリの配置ですとか、えー、とそのメモリの単位といったあのことについて学びましたの で, で次回はこれを踏まえてその計算機上での数値と数式の表現について、えー、と見ていきたいと思います。それれれででではは今日の講義はこれで終わりにたますお疲れ様でした